キング、リンチェプリンスヒーローの陽騎士ユータ神宮寺ユータの脱退組を狙う元、赤西軍団で岩橋玄樹もサポートする米国人プロデューサーの招待書体。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。盛り上げてくれて、ありがとう。11月30日、キング、 リンチェの神宮寺雄太がファンクラブ向けのブログを更新したタップ。脱退報道後の初めての更新だっただけにファンは大盛り上がりし即座にツイッターのトレンド1位に。ブログでは SNS 見てるから、とファンが行っている新曲の PR 活動を認識していることも明かしました。スポーツ上記者。紅白歌合戦への出場も決まったが、心配なのは年が明けてからだ。 23年年の5月に平野市洋産騎士ユーさん神宮寺勇太さんがグループを脱退することが発表されています。彼らの退場後の動向は一切わかっていません。芸能活動を続けるのかどうかすら不透明なままなので、ファンは不安な日々を過ごしています。同スポーツ上記者。 脱退発表前にマンションの一室を事務所として契約、そんな大熟組の3人を狙っているアメリカ人プロデューサーがいるという、元メンバー脱退岩橋玄樹さんのサポートをしている J 氏という人物です。かつては赤西仁さんや山下智久さんのマネージャーを務め、赤西軍団の一員だったことも、海外のクリエイターにも顔が聞くようです。レコード会社関係者。 SNS 上でも、彼が退所組をプロデュースして、岩橋くんと合流するのでは、と言われているが、実際に J 氏は3人の脱退発表前から不穏な動きを見せていた。脱退発表の少し前、前 J 氏はロサンゼルスのマンションの一室を事務所として契約していたそうなんです。 あまりにタイミングがいいので、3人の脱退を事前に知っていて用意したのではと囁かれています。彼らは海外進出の意向が強かったので、ロスに事務所を持っているという口説き文句があれば、なびくと思ったのかもしれません。ジェイ氏の知人。しかし、ジェイ氏と組んだとしても安泰とは限らないようだ。11月に赤西仁さんがツイッターで J 氏について言及。 元々僕の現場マネージャーをやってて退社したアメリカ人の子が僕の元のプロデューサー的な認識になっていると業界の何人かから聞きました彼にプロデュースされた覚えはありませんと突き放したんです。ジェイ氏は3人と水面下で接触しようと試みているようですが、彼の評判はすでに平野さんたちの耳にも入っていると言います。同ジェイ氏の知人。